ありがとうございました続いてのチームは愛知県名古屋市各のりおこの田中の皆さんです名古屋市各で活動しています今年は名古屋町春祭りを題材として満開の桜のもとこれから訪れる御宿によって前祝いをします新元号新しい時代への予祝を込めて満開万歳それでは踊っていた 皆様皆さんですどうぞ、えー、ご紹介に預かりましたいなとと申します、えー、大変おついなかお集まりいただき本当にありがとうございますささこれより始まりますにはアコードの桜吹雪桜の香りか祭りの香りか人知れず集うこの薄い色の季節手元の酒を見上げる花をどちらも好つつけがたいものですが皆が集って騒ぎ踊る その喜びを表現いたします。それでは、セイプをとります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ます名古屋城下が酒競う。見渡す限り、ああ、満開。 君<音楽> 皆様、戦いの卑怯にいご出演いただきまして本当にありがとうございましたありがとうございました。